それでは今回の線形代数2の授業を始めたいと思います。でえっと、前回はとあのベクトル空間の次元に関する話でこう規定の拡張という話をしましてでそれからと部分空間 の, あの和と直和に関する説明をしました。その中ではあの和と直和の定義ですとかそれから和と直和に関する、まあ、基本的な性質と公式についてあの扱いました。で 今回は前回 の, その部分空間の和と直和の部分で、その和と直和の性質や公式で残った部分を先に説明しまして、そのうち、次のセクションである線形写像に入ります。で、教科書はですね、はあのは152ページから進みますので、資料と合わせて確認してください。 ということで、まずはそのワット直和に関する性質や公式の続きなんですけれども、これはの復習ですね。あの前回最後にやりました定理 6.10、えー、と部分空間の直和条件に関するもので、でえー、ここではその V をベクトル空間として、それから W1 と W2 がその部分空間で、で V が W1 と W2 の和に等しいときに、えー、その V W1 と W2 の直話になるための条件ですね。えー、と条件としてえと直話になるためとの同値な条件として W1 と W2 の両方に含まれるベクトルが0ベクトルに限るということが挙げられました。で、えー、と今日はここからなんですけれども、えー、と教科書です152ページの計の 6.11 です。で、えー、と本当はそのこの次の定理 が大事な定理なんですけれども証明に関してはあの結構その次の定理はかなり2が重いので証明の方はこの k の 6.11 を中心に説明したいと思いますでここで言っているのはあの V と W1 と W2 は先ほどと同じような設定でで、えー、とそして今回加わった条件は W が、えーとえー、とあごめんなさいこ れ, これ W じゃなくて V ですね V が えー、とここですねここが W となっていますがこれ V に直してください間違えました、えー、と V が W1 と W2 の直和であるという仮定を加えますでそうします と,、えー、と実は、えー、あここもですねすいませんディメンジョンの W となっていますがここは V ですね、えー、と V の次元があの部分空間の W1 と W2 の次元の和になるというのがこの K の主張ですで 一応、これはですね、あのまあ、一応こういう、こういうふうにして証明するっていうのを紹介するために、証明は紹介しておきたいと思います。で、えー、と基本的なやり方としては、あのまあ、じこれはあの次元に関する、まあ、いわば公式なんですけれどもあの、この次元に関する公式を示すのに、この規定があの存在するっていうことを使って証明をします。えー、と最初に、この W1 の次元を R として、 W2 の次元を S とすると。そうしますと、えーとまあ、この次元の定義からですね、W1 と W2 にそれぞれに規定が取れるということはわかります。W1 にはちょうど R 個の規定が取れますから、それを U1 から UR と置くと。で、一方、W2 には S を規定が取れますから、それを V1 から VS と置くと。で、えー、とこの時に、じゃあこの W1 の規定と W2 の規定をこうバッと合わせてきて、えーと V1 か VR U1 から UR と V1 から VS を全部並べればそれが、えー、とあここもすみません W をあの V に直していただきたいんですがそれがその元のベクトル空間 V の規定になるということを示すことで先ほどの次元に関する公式を示します。で えっ、ー、とじゃあということでまずその U1 から UR と V1 から VS をこう持ってくるわけですね持ってきましてでそれが元の V の規定になりますよってことを言うんですけれどもここで思い出すのは規定の定義で規定の定義、えー、と条件は2つありました1つはこのこのですね R プラス S コのベクトルが線形独立であるということもう1つは この V の2のベクトルがこの U1UR と V1VS の線形結合でかけるということ、表せるということ、この2つのことを示せば、まあこのこれらのですね U1UR という V1 から VS が V の規定でなることを示したことになります。ということでまずその線形独立性から示します。で線形独立性を示すには、その線形独立性の定 義, 定義をもう一回思い出すと、こうやって U1 から UR と それから V1 から VS の線形結合を作るわけですね。線形結合を作って、それがゼロベクトルに等しい状況を考えます。で、この時に、この線形結合の係数ですね。この A1 から AR というの係数で、それから B1 から BS との係数なんですが、この係数は全部ゼロになるしかないということを示せばいいわけですね。で、それを次のように示すんですけれども、まず、 えーまあ、この線形結合 U1 から UR と V1 から VS の線形結合を作ってそれがゼ ロ, にゼロベクトルに等しいとしましょう。でこの時にこの B1V1 から BSVS でこの W2 の規定を右辺に移行します。そうします と,、えー、と次の2行目のようなこういう式になりますね。右辺左辺が U1 から UR の線形結合で。 右辺が V1 から VS の線形結合 で, でマイナスそれにマイナスを一倍したものと、まあ、右, 辺右辺と左辺が等しいということになるんですがここで見てみますと実はこの時の左辺っていうのはこれ U1 から UR っていうのは W1 の規制ですからこの線形結合って W1 のベクトルなんですね左辺は。一方で右辺は V1 から VS の線形結合ですから右辺は W2 のベクトルなんですね。 そうすると左辺が W1 のベクトルで右辺が W2 のベクトルってことはこのここで今表しているベクトルっていうのは W1 と W2 の両方に属していることになりますところがえーと今 W1 と W2 は直和って言ってますから W1 と W2 の両方に属するベクトルは0しかありえないってことなんですねそうする と, えと こ, ういうこの2行目の等式で表されたベクトルっていうのは実は0ベクトルにしかなりえないということを言っていますここのことから えー、とこの U1 から UR の線形結合もゼロベクトルだし V1 から VS の線形結合もゼロベクトルになるということがあの言えるわけです。さてここまで来たところで、えー、と U1 から UR というのは WO の規定でしたからと規定ってことはそのこの線形結合がゼロになるにはそのこの係数がゼロになるしかないわけですね。 一方で右辺は VR から V1 から Vs の線形結合がゼロになると言っているんですけれども V1 から Vs は W2 の規定ですからそのゼロ線形結合がゼロになるためにはこの係数 V1 から Vs もゼロになるしかないないってことを言っているわけです。ということで以上からですねこういう U1 から URV1 から Vs の線形結合を作ってゼロになるならばその係数は全部ゼロにならなければならないということを言っているのでこの R プラス S このベクトルは線形独立であることが言えます。あのここですねこここれ、この線形結合をうまく右辺と左辺に分けてでその直和の定義性質を使うというところが、まあ、この証明のポイントです。で次にそのこの R プラス S このベクトルが実際にその V を生成するというのは。 えー、とこれはまあそんなに難しくないと思うんですけれども ま, ああのまず W あ, あごめんなさいこれ全部 V に書き換えてくださいえーと V が W1 と W1 のああ W2 の直和ですから直和ってことはあの和なわけですねでえーと和ということはえーとまあ W1 のああこの V がですね V が W1 のベクトルとそれから W2 のベクトルの和で表せるということを で、それであの V のベクトルが全部表せるということを言っています。ということは、その V のベクトルは全部、この U1 から UR と、それから V1 から VS で生成されているということが言えますので、えっ、ー、と、以上のことから、あの、この U1 から UR と V1 から VS というのが、この V の規定になっているということになります。えー、あ、ここ、ここも V ですね。ですので、えー、で、 えーとまあ、規定であることが言えたのでその、まあ、次元はその規定の個数の足し算であの等しくなるということでこのも求めるべき公式が成り立つというわけです。ここまでいいでしょうか。はい、で、えーとまあ、こ の, その和とちょ和に関別の空間の和に関して一番大事な公式は次に挙げますあの定理 6.12 です。あの教科書です百153ページにあります。 であのちょっと証明があの 割, 割と分量が多いのでここでは証明は述べずに、えー、とこの定理の内容とそれからそれに続くその例題を解説します。で定理の内容は次のようなもので、えーとまあ、V と、W2、あ W1 と W2 は先ほどまでと同じような設定なんですけれども、えー、と今度はあの先ほどの K のように、えー、と V とですね W1 と W2 v が w 1と w 2の直和というわけではないんですね。一般の単なる部分空間なんですが、えー、とこの時に成り立つ公式が、えー、とあ、ここもあのー、左辺は dim あの dim、ー、v に直しておいてください。えっ、ー、と v の次元っていうのが、その w 1の次元と w 2の次元の和から、その w 1と w 2の共通部分のまあ次元を引いたものに等しくなるというのが、えー、この ベクトリ空間の1に関する次元の公式です。で、えー、と一応確認しておきたいのは、えー、ともしですね、この W1 と W2 が、V がですね、<笑> W1 と W2 の直和の場合なんですけれども、えー、とあ直和の場合ですね、直和の場合は、もうこの公式が成り立つということに注意してください。 なんでかっていうと、えー、ともし V が W1 と W2 の直和のになりますと、この W1 と W2 の共通部分っていうのはゼロベクトルだけになりますから、ゼロベクトルの、あのー、次元はゼロというふうに定義していましたので、えー、ともしそうですねあの、V が W1 と W2 の直和であれば、まあ、その V の次元は W1 の次元と W2 の次元のまあ和になるということで、さっきの、先ほどのその K が当てはまるわけですね。でそれで えーとまあ、そういう意味でその直話の場合も含めてこの定理が成り立っていることに注意してください。で、えーまあ、こ, この定理についてはその事実のみを述べましてで次 の, あの教科書154ページの例題 6.3 をあの解説します。で、えー、とこの例題 6.3 はですね、あのー、次のような問題なんですけれども、えー、と V を KX、の3ってて書いてますこれがどういう集合だったか皆さん覚えてますでしょうかこれは 3G 以下の形状の x を変数とする多項式全体の集まりですね。で 3G 以下の多項式全体をベクトル空間と見るわけなんですがそれを V と置きましてその部分空間としてこの W1 と W2 というのを考えましょうというわけですね。 W1 は、えっと、生成弦が1プラス X と、それから1プラス X プラス x 二乗プラス x 三乗で、あの、生成される、あの、ベクトル空間。部分ベクトル空間。それから W2 は、えっと、1と、それから1プラス X プラス x 三乗で、まあ、生成される、部分空間と。いうことで、で、この時に、えっと、V が、あの、W1 と W2 の直和であることを確かめましょうっていうのが、この、レダーの 6.3 です。 で、回答の方針としては、今、先ほど述べました、その、次元公式って言ったのは、その定理 6.12 ですね。さっき述べた定理 6.12 から、この W1 と W2 の共通部分が0ベクトルのみになるということを示します。で、そこで、えー、と、まずですね、えー、と、まず2位の、この V からですね、2位の多公式をこう取ってきまして、 で2の多項式を取ってくる と,、えー、と実は、えー、とまず w1 と w2 そうですねこの v の2のベクトルを多項式をこの w1 の弦と w2 の弦の和で表します、えー、と最初の2つの成分ですねこの a1-a3×1+x と a2 の 1+x+x2 乗 +x3 乗っていうのはここがあの w1 の ベクトルですね、でそれから残りの2個の項っていうのが実は W2 のベクトルになりますのでそうすると2位のこの多項式 V の多項式が W1 の多項式と W2 の多項式の和で表せますからまずこの V は W1 と W2 の和であるということが示せますそれからあと W1 と W2 のですねこの規定の定義から それぞれの次元は2であるということもわかります。で最後に、えーとまあ、次元の公式を使うとですねそのこれはちょっとあの移行して使っているんですけれども W1 と W2 の共通部分の次元を出す形にしています。でそれが、えー、と V の次元から、えー、W1 の次元と W2 の次元を引いた値になるということを言っていてで V の次元は、えー、と4。 といいいうのはいいですかね、えー、と3次以下の多項式全体ですから、えー、3次以下の多項式の規定の一組の規定っていうのは何やるかいいですか、えー、と ?1 と x と x2 乗と x3 乗ですね。この4つの項があれば3次以下の多項式が全部表せる。ですので、えー、とこのもともと v の次元とは4です。で一方で w1 と w2 の次元は2ですから。 4マイナス2マイナス2で0になるということでこの w1 と w2 の共通部分の次元が0になるということは w1 と w2 の共通部分というのは0ベクトルのみになるということでこの公式を使ってその v が w1 と w2 の直和であるということが示されるというのがこの例題の内容です。ここまでいいでしょうか。基本的な 部分もありますので例えばその 3ng 以下の多項式全体のからなるベクトル空間の規定っていうのは何かとかですね次元はいくつになるかとかそういったことも基本的なことですけれどももしあいだ理解が曖昧だと思う人たちよく確認しておいてください。